こんにちは G です今回は MXLinux のお話ラズパイ版が2月の終わりにベータ版からファイナル版になりました果たして常用できるディストロなんでしょうか画面のサイトに情報がありますダウンロードの URL はこちらですパッチファイルが一緒にあるんですが ファイナルなのにパッチ ?MX はローリングリリースに近いのでアップデートで保管できると思うんでパッチは無視して画面のファイルだけをダウンロードしますレッチャーで SD に焼きますサイズは大きくないので時間もかかりません初期値ではユーザー名パイパスワードはラズベリーです ラズベリーとタイプしてログインします。すぐにアップデータで更新ファイルがあると表示されますのでアップデートを行ってアップデート後は必ずリスタートしてください。日本語対応などは後からやりますがとりあえずは画面が小さく表示されているのでオーバースキャンを無効化します。ドックからラズベリーパイコンフィグを起動して ディスプレイタブでオーバースキャンを無効に。イエスをクリックして再起動で有効化します。MX の際立った特徴はフラックスボックスとコンキーですね。フラックスボックスはアクセスが容易なウィンドウマネージャーです。どこからでもポップアップメニューでファイルやサービスにアクセスできます。 でもカスタマイズが簡単ではないので本当に簡単便利かといえば用途によるんじゃないでしょうか MX の w i n d o w ネージャーではデスクトップにファイルやエイリアス、ショートカットを作成できませんそれを可能にするための AntX という環境もあるんですけど左下の MX アイコンがランチャーです 右クリックと左クリックでそれぞれ別のウィンドウが表示されます画面左にはドックがあるんですがうーんあまり使い勝手はよくありません画面下のツールバーは Tint2 というんですがワークスペースやパネルの切り替えを行いますツールバーは MX アイコン右止まりのアイコンで設定変更できます 右下のアプレットは他のディストロとよく似ています。MXLinux 以外の環境に慣れてる人は MX を便利に使いこなすのに多少時間がかかるでしょうね。20年前なら斬新だったけどスマホやタブレットの操作に慣れた人が主流の今インターフェースの思想に古さを感じます。 まあ個人の感想ですけど今期も20年以上前からある有名ソフトです x ウィンドウに直接各種情報を描画するんですがテキストで設定ファイルを用意しますほとんどの Linux で動作でき RaspiOS でも動作します軽くてデスクトップにいろんな情報が常時表示されるので 一時はブームにもなりました。しかし変更が容易なのでデザインとかに凝り出すとキリがない時間消費ソフトでもあります。最近ではあまり見かけなくなって忘れかけてたんですが MX には大量に設定ファイルがあって簡単に切り替えできるようになっています。日本語化すると文字化けするものもありますが 設定ファイルでお好みに変更できます。今ーで検索すると大量に資料がありますので、自助努力でどうぞ。今の状態は英語 OS のままなので、まずは日本語化の準備です。Dock から Raspberry Pi Config を起動して、ローカリゼーションタブで日本語化の設定をします。ロケールは JA, Japanese, UTF-8 を選択。タイムゾーンはアジア、東京。キーボードはジェネリック105のままでいいんですが、レイアウトはジャパニーズを選択。Wi-Fi カントリーは JA, Japan を指定します。 続いてターミナルでデスクトップを日本語化するソフトを入れますこれを入れてないのでロケールを日本語化した時点でデスクトップは文字分けしてますね画面のようにタイプ次に最小限の日本語ポントを入れますターミナルを起動して画面のようにタイプ 日本語入力ソフトも入れましょう。いつものモズクをインストール。一度リスタートします。デスクトップの文字分け直りましたね。ついでにオーバークロックもやっておきましょう。画面のようにタイプして。文末に画面の6行を追記。 さらにネオフェッチも入れましょうそうそう p a ルムーン m o o n という Firefox ベースのブラウザが標準搭載されていますこのブラウザでは主要な機能拡張が使えないので利用は却下代わりに Chromium と Firefox をインストールします 画面のコマンドを一行ずつ実行してインストール。最後は画面のようにオフィスを日本語化します。必要なものは入れ終わりましたので、sudo リブートで再起動。これで日本語も含めて使える状態になっています。では動作を確認しましょう。いつものように動画再生から。 音が出ないこれはマイクアイコンの右クリックでオープンミキサーを開いてコンフィギュレーションタブでアナログをオフにすれば解決しますコンフィギュレーションタブは矢印ボタンを押さないと表示されませんのでご注意をサウンド設定はアプリボトン デバイスを変更するごとにオープンミスターの設定が必要ととびきり面倒な仕様になっていますただし Firefox ではサウンドに不具合があって音量調節が正しく動作しないのと YouTube のみ音が出ません 調べてみると PC 版の MX でも同じトラブルが多数報告されていますのでそのうち修正されるでしょう Chromium ではちゃんと音が出ますドックメーカーは正しく動作しません編集すると他のアイコンが消えるなどトラブルがあるだけでなく挙動も不自然 しばらくすると勝手に元の状態に戻ってしまう謎の仕様です。プランクに比べると使いにくい。ドックが不便だとせっかくのフラックスボックスの魅力が半減しますね。MX トゥイークアプリはあるけど機能しない。ウィンドウしかない。 これはこれで新鮮ですがす が, すがしい。Wi-Fi は機能しますが、ネットワークマネージャーは正しくインストールされていません。VPN は全滅です。ヘッドセットで試した範囲では、Bluetooth は正しく動作します。ファイナル版なんですが、本当かな 遅いわけではありませんが GUI でできることが限られているので少し重く感じます MX の世界観がいいという人には待望のラズパイ版なんですがまだお試しフェーズじゃないでしょうかしかし MX というメジャーなディストロがラズパイで動作できるようになったこと自体素晴らしい ちょっと辛口の話をしたんですが、それだけ期待してるんです。皆さんにおすすめできるかと言われると、うーん、今は明言はできないですね。ご覧いただきありがとうございました。ステイホーム以前から映画をよく見ます。でも劇中にコンピューターが出てくるシーンが嫌いでね。 どこからでもどんなコンピューターにもリモートアクセスできてスパコン並みに早い。でもダウンロードだけは危機一発になるほど遅い。ありえねえ。の連続ですから。そんなのを見つけて文句言うのがありえないって。ではまた次回。